こんにちは、ミサとオーストリッチファームです今回の動画では、大人のオスダチョウについて解説しますそれではスタートです蝶類のほとんどがオスとネストで姿が異なりオスの方が派手なら意見をしていますダチョウも同じく、黒白の羽にくちばしと足の赤色とでかなり目立つ配色です 体は水よりもやや大きく、大腿部にしっかりと筋肉がついています足の前側とくちばしは赤っぽい色をしていて、繁殖期にはより鮮やかになりますこの動きはディスプレイというオスの求愛行動です求愛ダンスとも呼ばれます これはブーミングと言 い, い、喉の振動によって低い音を出します。オスのダチョウはメスやヒナに比べて攻撃性と警戒心を持っています。野生では卵を守る役割があるためです。時には激しい蹴り合いをすることも。とはいえ、こんな風に牽制し合うだけの時もあります。 それではこの辺で終わります。